よいしょ。よいしょ。はい。はい、<笑>おはようございます。はい。ということで、えー、タイトル、えー、サムネかなにもある通り、動画が変わります。ということで、まあ、今回はですね、真剣に話そうと思いまして、というかまあ、毎回ね、真剣ではあるんだけれども、結構重大なところではあると思うので、 えー、こう何て言うのかなしっかりと話すためにですね普段のようにがっつりと編集したものではなくてちょっと話は長くなっちゃうと思うんだけれどもラジオみたいな感覚っていうのかなそんな感じで軽くね聞き流しつつ見ていただければ嬉しいかなと思いますでちょっとですね こういった動画を変えるということで、しっかりとお話しする部分は抜けないようにね、話していこうと思いますので、こんな感じで、要点だけね、携帯に書いております。こういったものをね、ちょっとずつ見ながら、しっかりと皆様にお伝えしていこうと思います。話長くなるんですけれども、よろしくお願いいたします。はい。えー、まず動画変わりますということで、何が変わるのか、そこがね、まず一番初めに話したいところではあるんですけれども、 僕のね、動画の撮影の仕方っていうのは基本的にこう、今の喋り方は、今の喋り方っていうか、元々の喋り方ってね、こんぐらい低いんですよ。で、そうすると、やっぱりちょっとこう、マイクのね、音の入りが悪いので、動画撮影する際は、<咳>はい、あ、じゃこれを言いすぎだな。<笑>はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、とか、なんか意識をしながらね、ちょっとこう、 鼻に抜けるような声というか、高めの声でお話しすることがあったんですけれども、やっぱりですね、こう、僕が編集をしてて、自分でも思いますし、コメント欄でもね、まあちょこちょこと言われてたこと、若干、この食レポ、オーバーじゃないと、まあ。うさんくさいっていうか、ちょっと信憑性に欠けるような部分も、 確かに感じるなと。まあ僕自身も編集をしててね、思う節がございました。そう、どうしてもね、こう動画をする上で、やっぱりこう聞き取りやすくね、えー、話した方がいいと思っていたので、そういった高い声というか、ちょっと鼻に抜ける声でお話をしていたんですけれども、そのせいでというか、もちろんね、他にも色々な要因があるとは思うんですけれども、個人的には、 自分が良かれと思ってやったことがねその自分がやってるその食レポっていう部分に対して信憑性を書くような印象を受ける喋り方をしてたなと思いましたそういった部分がねやっぱそういった部分がというか、僕がね一番伝えたい部分っていうのはお店の良さとかその料理の美味しさそういった部分を伝えたいのでより皆様にですねこう そういううい味なんだと信じてもらえるようにですねこんな声で普段通りですねこうテンション上げずにというか作らずに話していこうかなと思います普段からなんだけど僕が外食をするときだけにかかわらず例えば妻の料理を食ったりとかうちの母ちゃんのね料理を食ったりとか美味しいものを食べたときって元々の性格がこれおいしいわとか 妻とと人人ででで外食に行っったたらねねこれ高校で美味しいいよよか言いたくななちゃう人なんですよどうにかこの自分の喜びをみんなに共有したいというか口から漏れちゃうそういう性格なんですよで普段もですね外食をしていてたまたまカウンター席とか食べてると横の方が視聴者様だったりとかねそんな時もあるんですけれども大体ですねあの外に出るタイミングでラスカラさんですよねとかお声がけて もらった後に言われる言葉が動画回ってなくても普段からそんな感じなんですねと<笑>まあ普通に考えたらやばいやつですよやばいやつというかそう本当にねそういうもともとの性格なのでこれをその食レポっていう部分に関して言わないっていうことも今後はねする気はないですしそれ以上にやっぱりその良さを伝えたいので 絶対にするつもりではあるんですけれども、そこのね、嫌に聞こえる部分というか、マイナスに聞こえる部分という、この原因をね、少しでもなくしたいと思うので、まず一つ目としては、その声色の変化というか、声質の変化をしていきたいなと思っております。で、続いて二つ目ですね。二つ目が、その食レポに関する話なんですけれども、 最近はですねデカ盛りとかチャレンジメニュー以外にも波盛りを何杯か食べるみたいなそんな動画もね結構頻繁に投稿はしているんですけれどもそういった際にね例えばこう一口をスープ吸って「これは鳥の何々が効いててものすごく美味しい」とか麺を吸って「この麺は普通よりももちもちでこれがスープと絡んで」とか結構言うじゃないですか。 でもやっぱそういう部分に関してどうしても食べる姿を見に来たのに食レポがガンガンガン入ってきてその食べる姿に集中ができないとそんなねご意見もちょこちょこといただきますちょこちょこというか結構ねもちろんその食レポをし始めたがゆえに喜んでね昔よりも好きになってくれた人とかって今日コメント欄でも結構いらっしゃるのでそのどっち どが正解とか、どっちが、えー、正解じゃないとかっていうわけではないんですけれども、やっぱりね、えー、もちろん昔から黙食動画といいますか、デカ盛りとかチャレンジメニューを何も喋らずに食べた頃から見続けてくれるね、人にとっては、やっぱり過去と比べて、えー、当時、 自分が好きで見てたものと比べても変わってしまったっていうところで違和感だったりとか求めてるのはこれじゃないんだよって、まあ、言われるのはね、しょうがないし当たり前のことだと思っておりますただ全員がね、えー、こう見てくださる人全員が僕の動画を見てね、楽しんでいただきたいなと思っておりますので少しでもそういった方がですね、見たいものが見れるように 今後は並盛り1杯食べ終わって2杯目注文するこのおかわりの間にその時に食べた商品の総評といいますか食レポみたいな部分を凝縮して話せればなと思っておりますそうすればさこう全部見たい方はもちろん全部見れるし食べてるところだけね見たい方であれば 食べ終わった瞬間にね、何回かこうタップしてもらって、15秒早送りを2、3回してもらえれば、食レポをね、まとめてすべて飛ばせるみたいな、そんな感じで、結構、そこは見たくないって方に対しても、見やすい動画に変化できるんじゃないかなと思って、今後はですね、そんな形にしていこうと思っております。ただ、もちろんですね、その、ずっと食べてるところを、ただただひたすらこう食べてても、いわゆるその映像としてね、 編集点っていうところであったりとか、テロップを入れるところであったりとか、なんだろうな、その映像の展開を作ることが、食べてるだけだとできなくなってしまって、いわゆる間延びみたいな感じで、その映像がダラッとしてしまう可能性も多いにあるので、なんだろうな、じゃあ一口目スープいただきますね、とか、一口食べて美味しいとか、うわーとか、そういうような、 漏れちゃう言葉とか、その行動に対しての説明とかっていう部分に関してはちょこちょこと話すとはね、思うんですけれども、極力そういった食レポ、え一番動画内で喋る部分に関しては食べ終わった後にまとめて話そうかなと思っております。これは、そのな、なんて言うんだろう、お店さんによってはね、一杯食べ終わる頃を見越して、 次の一杯を作ってもらってることも結構あって、その、総評の時間が取れない場合ももちろんあるので、絶対そのやり方ができるかどうかっていうのはちょっと現場によってね、違うんだけれども、できる限りそんな感じで動画のね、構成をしていければなと、今、考えております。はい。で、えー、ただですね、このデカ盛りとかチャレンジメニューに関しましては、やっぱりこう、 1個大きいものを1から100までその動画の内部でね、いただきますので、間にこう、間にというか、完食したら食レポをするってことが、やっぱりできないので、そういったものに関しましては、今まで通りですね、食べながら喋ったり、食レポをしたりっていうことはあるかなと思います。でもね、 コメントでも言っていただいたんですけれども、本気と言ってるのに結構喋ってる動画が多いと。本気と言ったなら、喋らずに食べてほしいっていうご意見もあるんですけれども、なんだろうな、個人的な感想ですよ。もちろんその、デカ盛りとかチャレンジメニューを見て、食べたくなったって言ってくださることも多いんですけれども、 あ り, がありがたいんだけどね。ありがたいんだけど、ただ、個人的には、やっぱりこう、デカ盛りとかさ、おっきいもので1個の料理を30分、40分かけて食べるものって、映像としてはさ、出来たてではないんですよね。並盛りと違って。並盛り何杯か食べるときは、出来たての映像をずっとお届けできるから、 そう、美味しそうって思ってもらえるようなね、動画構成を作りやすいと思うんですけれども、どうしても、もちろん、ね、皆様は何キロとかってデカ盛り食べられないじゃないですか。で結局、自分がね、できないことって、それこそ、この人食べてるからとか、このお店に行きたいみたいな、なんだろう、この共有できない、できにくいその気持ちがね、 と僕は思っているので、できる限りですね、そういったデカ盛りとかチャレンジメニューでも本当に美味しいものばかりですので、皆様にもお店に行っていただきたいですし、そういった僕の美味しかった、楽しかったって気持ちを一緒に共有したいので、今後もですね、チャレンジとかデカ盛りに関してもおそらく話させていただくと思います。ただ、今まで以上にですね、じゃあチャレンジメニューの中でも楽しんでやるチャレンジなのか、 ガチガチのガチでやるチャレンジなのかそういったジャンル分けも自分の中でしっかりしつつ喋れる量をねコントロールしていこうかなと思っておりますやっぱり普通の普通のというか普通に食べても余裕で完食できるチャレンジメニューとかに関しては今後もですねいろいろとお話を喋<笑>りすぎたわ水飲むね あ, あ ちょっと今後もです、ね、こう喋りながら、えー、しっかりと料理を説明しながら皆様に伝えられるように編集撮影を行っていこうと思うんですけれども本当に量も結構ギリギリでこのチャレンジではガチでありますみたいなそんなチャレンジメニューに関しましては今までよりは喋らずにねその なんていうのかな大食いをチャレンジしてるっていう部分をより強調できるように僕自身もですね、撮影していこうかなと思います。確かにね、あの喋りながらやってると、もちろん喋んない時よりはタイムも落ちるしね、ガチって言うんだったら、それなりに 100% ガチ、でも 100% ガチだよ、気持ちは。気持ちは 100% ガチなんだけれども、行動喋るとか、なんだとかっていうのを できる限りね、排除して9割以上はガチみたいな、そんな動画をね、届けられたらなぁと思っておりますので、そう、波盛りよりかはね、今までよりも変化ないと思うんだけれども、できる限りそういった感じで撮影していこうかなと思っております。まあ、ただですね、この動画の決意表明というか、変わりますよっていう動画を、 今撮影しているその前にもまだね撮影していない動画なんかも何本かストックがありますので急に変わるわけではないかな1ヶ月ぐらいはまだ残っているものが今後出ていきますのでその変わる前の動画のまんまのものもあると思うんですけれどもでしかも僕もね ありがたいことにに YouTube を始めて6年丸ちまして年年ままちしし目に入りましたこう、7年間ね、例えばその喋り方とか、普段の動画の撮り方っていうのがもう癖づいてしまっているので、カメラを回したらね、どうしても意識してても、はい、おはようございますってなっちゃう時もあるかもしれない。のでですね、あの優しい、温かい、長い目でですね、徐々に えー、その癖っていうのかなが抜けていくラスカルを見ていっていただけると幸いでございます。僕もね、できる限りこの今言ったことが実行できるように頑張りますので。はい。で、えー、まあ、その、なぜね、今回こう動画が変わりますと、その、変えていこうかと思ったのが、 最初ね、僕が動画活動をし始めた時って、本当にデカ盛りとかチャレンジメニューを一言も喋らずにというか、そんな感じで、ほぼ黙食な感じでね、動画を発信していて、その頃からですね、えー、未だに見てくださる方ってたくさんありがたいことにね、いらっしゃると思うんですが、その中でね、こう自分が、もともとやっぱ大声を始めたきっかけっていうのは、 大食いを始めたきっかけというか YouTube の動画活動をね始めたきっかけっていうのが僕昔から大食いの番組が好きだったんですよでいろんな選手の戦ってる姿とかを見てすごく興奮しながらね番組を見てたんですけれどもやっぱり番組になるとさっき言ったような話じゃないですが例えばこうガツガツとずっとみんながしゃべらずに食べてるシーンとか苦しくてね動けなくなっちゃうシーンとかっていうのは そこだけずっと映してても、やっぱ映像としてさ、間延びしちゃうというか、見ててもね、飽きちゃう方が多いと思うんですよ。だから映像としてね、質を高めるために、テレビなんかはいろいろ編集をしてね、ずっと展開があるように、面白い感じに映像を制作してると思うんですけれども、ただ、一ファンとして、その大食いの間延びしちゃうところ、苦しいところとか、頑張ってるところ、そこを 一部始終こう逃さずに見てみたいって思ってたんですよ。である日自分が大食いできるようになってそしたらそれをやってみようと思って動画始めたんですよ。でそしたらありがたいことにねいろんな視聴者様が来てくれて僕の動画を見てくださって登録者数っていうのも今の数字になって本当にありがたいことだなと思うんですけれども やっぱり僕自身もこの自分で編集してね映像に携わっていく中で確かに黙って、えー、食べているところっていうのかなそういった部分って見えなかったからもちろん面白かったんだけれども映像のクオリティとしてはどうなのって徐々にね自分の中で変わっていったんですよ。もちろんその苦しい部分をを見せてそれを こうう売りというか武器というかねそんな感じで活動してる方もいらっしゃるのでそれが面白くないとかではなくて僕の趣味思考やっぱりこういろんな経験を重ねたりとかね自分で活動したりとかをしてど ん, どんどんどんどん自分が面白いと思っていくものが変わっていったんですよ最初は本当に本心でそういった部分が面白いなと思って黙食しかもカットなしっていうのを挙げてたんですけれども 今自分の中で面白いなと思うものは別のものでちゃんと食レポをしたりとかテロップがあってカットがあって演出というかその展開がねしっかりと動画の中で起承点結とかあるものが面白いなと思っているのでもちろんねこう目色だけ今後も上げてもい い, い, いというかそれの選択肢もあるんだけれども自分がね そ こ, こは好みじゃないなっていう部分を妥協してやっぱりあげたくないし妥協してあげたものを見ていただくっていうのも本当に申し訳ないし失礼だなと思うので絶対ね自分のしたいことをしていきたいわけですようーんそこがね結構難しいもちろんそこを求める方もいるしそこじゃないところを求める方もいるので 全員が全員にね、100% 好みに合ったものっていうのは、今後もね、絶対に作れないんですけれども、ただ、見てもらってる人にさ、全員に8割方納得できるようなね、活動、えー、作品をね、作っていければと思っておりますので、メインチャンネルの方では、やっぱりこう食レポをしたりね、まあ基本的には、 お店に行きたいと思っていただきたいんですよ。この料理食べたいとねそう。食を一緒に楽しんでもらうために今はやっているので、この料理食べたいなぁと思ってもらえないような動画だけを出すことはしたくないなと。だから食レポをしたりね、お店紹介したりするんだけれども、ただ食レポするよりも、ただ黙ってね、 美味しそうに食べてる方がお店に行きたくなるよって方もいらっしゃると思うので、そういった方向けというか、またね、別の角度で僕の動画を楽しんでいただけるようにね、最近はサブチャンネルでほぼ黙食動画ということって、9割以上喋ってないかなうまとかは出ちゃうからあれなんだけれども、ほぼほぼ喋らずにね、黙食でデカ盛りだったりとか、並盛りを複数食べてるような、 メインチャンネルで上げてるもの、喋ってる部分だけカットして再編集し直してあげてるサブチャンネルもね、活動を最近始めました。まだまだですね、もちろん始めたばっかりですので、認知度もないからね、あのうちのメインチャンネルを見てる方でも、え、そんなあったのみたいな、そんなあったのみたいな方もいらっしゃると思うので、ぜひですね、喋ってないラスカルの大食い動画が見たいよっていう方はですね、 概要欄の方にサブチャンネル記載ございますのでそちらの方に飛んでいただいてほぼ黙食のねチャンネルも一緒に楽しんでいただければいいかなとはいいいかなというか楽しんでもらえたらもっと嬉しいです<笑>はいで結構ね僕ももう7年目に入りましてなぜこのタイミングでこういう決断というかこういう気持ちになったのかと言いますと僕自身もね その喋らない動画から喋る動画になって自分が発信する動画が変わってきたじゃないですかそうするとやっぱり視聴者様のニーズと合ってない部分もあったりとか逆に言えば見てる方がこんなのも見てみたいとか僕が今できてることとは違うニーズを求められてる部分もあったりとかするので何て言うのかなそこの僕がこう なんていうのかな求めてるものに対して、もっと努力はできてなかったかなって思ったんですよ。もちろん、その、見たいって思、言われたものを全部やるっていう気はないんですよ。あの、申し訳ないんですけど、あの、好きなことをやってる部分もあって、みんなと一緒に楽しみたいってところがあるので、その、僕が仮に、これは、なんかちょっと違うかもなぁって思ったことは、やるってことはないんですけれども、ただ、 面白いな、確かにこれ、と思っても、やれてなかったな、と思いました。ずっと。ずっと思ってた。そう。いろいろね、自分自身でも、この長年、長年っていうほど長くはないんだけれども、ある程度ね、活動期間を設けてやらせていただいてる中で、うーん、自分のしたいことの変化に対しては、順応してね、あの自分の好きなことをやってたけれども、 その中で新しくラスカルのこれが見たいとかっていうことを全然答えられてなかった気がしました。うん。そう、ふと考えて思ったんだけれども、7年も、7年もとか6年ちょっとかやってるとさ、僕も年齢が変わってくるじゃないですか。で、昔の動画を見返すと、なんだろうな、若い感じの頃に、この自分で言うのもあれなんだけど、 当時は今に比べたらねこう垢抜けてないというかいい意味でその若さがあったと思うんですよだからそういった若い子がさ黙々と食べてる映像ってなんか美味しく見えるし綺麗に見えるしさその気持ちもすごい分かるなーって自分でも思うんですその時間さ3とかじゃないんだけれどもただこう年取ってきてからさ年取ってしかも僕なんかは結構老け顔なんでね実年齢より 上に見られることなんかいっぱいあるんだけれどもどうしても老けてくるとさ例えば若い頃にいいとして表現できたことが年を取ってくるとできないことも多々あるなとだから今のさ僕が例えば若い子たちみたいに喋らずに食べたとしてもまあ喋らずに食べたとかみんなね喋ってはいるんだけれども 食べるシーンをむしろ長く使って喋るシーンはあんまり使わずにみたいな感じで食べることをメインにしてしまうとなんかこうちょっと見にくい気もする部分もあるのよね昔に比べるとただその年を取るっていうのは悪いことだけじゃなくて若い頃にできたことが違うわ<笑>ごめんね若い頃にただね 若い頃にできなかった、出せなかった魅力が、年を取ったからこそできたり出せたりする部分もあるなっていうことを最近実感しております。もちろんそれはね、あのー、妻と食うとかもそうだし、お酒を飲むとかね。若い頃にこう、奥さんとさ、撮ってたりすると、やっぱ僕もこう、元気もっともっと元気みたいなパワフルって感じだからさ、キャピキャピ動画になら、 まあ、なるる可能性もねあったりはするしお酒なんかはねやっぱり年を召してからこそあのー、説得力があるというかもちろん若い人が大衆酒場に行くような動画とかも面白いと思うんだけれどもトークとかね全然違う方向性で面白さを見出せるんだけれども僕にはないからそのスキルがパワーがやっぱりちょっとずつね年を取っていくごとにお酒の美味しさとかを語った時に まあ説得力もあるかなと思いますし、そんな感じでね、若い、えー、年を取ってきた、この年月によってね、自分が出せる武器っていうのは、持ち味っていうのはね、変わってくると思いますので、うーん、まあ、一回ね、始めたんだけれども、コロナの、あの、緊急事態宣言か。で、ちょっと中止してしまいました。あの、酒飲み動画。 そういったものも再開しようかなとは思っております。ただ、前みたいにその、僕とカメラマンで行くんじゃなくて、妻と空シリーズの番外編としてね、妻と飲むみたいな感じで、昼飲みとかできたらいいなと思っております。うーん。<笑>まあ、っていうかもう一本撮ってるんですけどね。<笑>まだ編集してないだけで。 それ以外にも、年とかだけじゃないんだけれども、僕のね、チャンネルって基本的に僕の中での概念としては、大食いを通じて、みんなと食を楽しみたいと、より食を楽しんでほしいっていう気持ちがあって、その、大食いをすることだけじゃないんですよ。その食を楽しむってことだけが、だけがというか、そこが一番重要視をしておりまして、 大食いをしながらお酒を飲んだりとか、大食いをしながら店主さんと会話をしたりとか。で、最近の動画ではちょこちょこと上がってるんだけれども、ASMR なるものを開けてますよね。咀嚼音ですね。こういったものに関してはやっぱりニッチなジャンルっていうのかな。本当だったら多分このジャンルを固定したチャンネルでね、やった方が絶対いいと思うんですよ。 咀嚼音って苦手な方も結構多いですし、僕のチャンネル自体はね、その、大食いをメインとしてあげてるチャンネルなので、やっぱり視聴者様の中には咀嚼音苦手だよっていう方、かなり多いと思うんですよ。だから、そこにあげることに対して、もしかしたら間違いなのかもしれないんですけれども、その、なんていうのかな。 大食いを通してね、食を楽しんでもらえればいいと思ってるので、それはね、いろんな手法を使っていいと思ってるんですよ、僕の中では。だから、その、咀嚼音っていう一つのね、えー、ジャンルを使って、また新たにね、楽しんでいただける人が一人でも増えたらいいなと思って、そんなね、動画を上げておりますので、その苦手な人をね、完全に無視したいとかっていう、そういうわけではございません。 うーんその大食いだけをしててもね結構大食いが好きな人って日本の人口の中でね結構限られてるじゃんなと思うんですよ食っていう部分に関してはみんな好きだと思うんだけれども大食いを見る方ってね結構その1億何千人いる中で限られてると思ってて大食いだけやってたらその 僕が紹介したい食の楽しみっていう部分を広げきれないなと正直思っております。だからこそプラスアルファ大食いと何かって形で全然ね大食いに興味ない人でも食っていうものを通してよりね興味が湧いていただけるようなジャンルというか動画になりたいと思ってますんで今後もですねその大食い以外の部分を発信するような大食いを使って また別のね、えー、ことを付随して発信するような動画っていうのは、おそらく上げていくかなと思います。ただ、その、苦手なジャンルだから、それだけは見なくて、別の動画また見てくださいねっていうことではなくて、やっぱりね、コメント欄の方でも、僕の視聴者様が咀嚼音は苦手だけど、ラスカルさんのね、動画だから全部見たいから見ました。でも、やっぱり咀嚼音苦手だな、みたいな。 そんなね、コメントもいただくんですよ。めちゃくちゃありがたいじゃないですか。苦手で、普段だったら見ない、見れないジャンルなのに、僕のね、動画だから見ましたなんて、そんなご意見いただくこと、本当に嬉しいんで、その、そういった人に対して、えー、苦手だったらそこ見なくていいんで、好きなものだけ見てくださいって勇気はもう全然ないです。ただ、 こう僕自身もね、その苦手な人に対して、そういった方でも見れるようにね、いろいろとこう、まあ、歩み寄るっていう言い方は、なんか違うかな、なんか上から目線すぎる気もするんだけれども、一緒にね、みんなで苦手な人でも楽しめるような動画活動をしたいと思っているので、ぜひですね、あのそういった方はコメント欄に、ラスカル、さすがにね、ここは良くないよとか、逆に、ラスカル、ここ良かったよとか、じゃんじゃんね、あの、 いい意見も悪い意見もコメント欄に書いていただけると嬉しいです。いや、本当にね、その、コメントって僕らにとってはね、めちゃくちゃ励みになるんですよ。全部、もちろん見てますんで、いい意見も悪い意見もね、励みになります。いわゆる世の中でいうアンチコメントってあるじゃないですか。否定的な意見を書いたりとか。 で も, もうそういったコメント書く人って基本的にはめちゃくちゃファンの方だと思ってましてっていうのもそのアンチコメントって多分そのアンチってさおそらくそのアンチテーゼから来てるのかなだと思うんだけれども結局その提言したいとそれぐらい真剣に見てくれて考えてくれてる人だと僕は思っているのででしかも書いてくださるコメントも編集してる僕が 気づかないぐらい本当にコンマ1秒とか細かいカットをね発見してイラストからこよくないよと言ってくれる方が多くてそんな方はもうファン中のファンじゃないですか<笑>本当に毎回ですねありがたいなと思って見てるんですけれどもただちょっと一個だけ謝らなければいけないことがございましてそういったコメントに関しては 消してます。っていうのも理由がありまして、やっぱりですね、そのファンの方は大多数として、否定的なコメントを見たくないっていう方が多いんですよね。単純に楽しみたいと。で、コメント欄でそういう意見を見るのも、なんか嫌な気持ちになるって方も結構いらっしゃるので、そういった、いわゆるアンチコメント、僕が見させていただいた時は、 あのー、見ましたよっていう、お伝えするために削除させていただきます。で、本当はね、本当は残したい。全部見てて、僕の心には残ってはおりますので、まあみんながね、やっぱこう、いろんなファンの方が同じように楽しめる空間にしたいので、えー、そういったものを、もちろん残すっていう手法も、手法もというか、やり方というか、 そういったものも正解だとは思うんですけれども僕の中ではみんな均等にね楽しんでいただきたいと思うのでそういったとちょっと嫌な気持ちになっちゃう方もならないようにただまあそのね書いてくれた方が消されてるってことに対して嫌な気持ちになっちゃうと思うので、えー、この動画を通してですねそのなんだよと思って僕が消してるってわけではなくてあすいませんありがとうございます 参考にさせていただきますと、まあそういう気持ちで、えー、コメントをね、見させていただきましたということで、あの動画からコメントを削除するような、えー、形を取らさせていただいておりますので、これに関してはね、だいぶもう説明が遅くなっちゃって大変申し訳ございませんが、今後もですね、いいコメント、悪いコメント、悪いコメントというか指摘をするコメントみたいな部分もですね、もう本当にどんどん書いていただけると幸いです。 うん僕自身もね結構やりたいことにこうなっちゃってさあんまりこう悪いこととかっていうのが自分で目につきにくい性格をしていますので是非ですねあのー、本当に皆様からのご意見見てくださってる方のご意見でですねよりいいものに、えー、仕上げていければと思っておりますのでですね今後も、えー、この大食いラスカルチャンネル一緒に 楽しんでいやほんとごめんなさいねあの僕も要点だけはねこの携帯に書いてあるんだけれどもその要点以外何を詳しく話すかみたいなことに関しては全然書いてないのでこう頭の中で整理をしながらねこうお話をさせていただきましたで僕自身はそんなに話がね 全, そんないというか全然うまい方じゃないので、聞きにくい部分とかも多々あったと思いますし、そんな動画をね、30分ぐらい見てくださって、ありがとうございます。すいませんって感じです、もう。<笑>まあ、あの、食レポだけに限らずですね、こう喋った時にみんなにね、分かりやすく説明、話できるように、僕も精進していきたいと思います。はい、そんな感じでございます。今後は、えー、今日ね、 話した内容通りより頑張っていきたいと思います。うん。だ<笑>って話しすぎで締め方が分かんないな。じゃね。<笑>よ。